ちょっと千鶴さんどういう意味ですか鍵なくしたってどういうい意味って言葉通りだけどあれですか鍵なくしたふりして和く君の家に上がり込んでもう深夜アニメでも放送できない展開が主人にクリーンのオンパレードが繰り広げられるってことですかルカちゃん落ち着いてそんなことになったら私が直々に白い光入て帰省しまうからねご自由に次回のカノカリは再来の彼女ナッキースケベも許しまし